私はライザハンクのサポートをしてるのを砦だ砦上場かうう隊長が教えてくれたんだ備えこそが恐怖を打ち倒すと